ははい、いいおはようごござざまますすラスカルでございます今日もね駄菓子シリーズ終わっておりましてああ今回ねちょっと買ってきたのが多分皆さんも知ってると思うんですけどヤングドーナツを買ってきたんですよヤングドーナツもともと1個小さいし美味しいからねちょっと無限に食べれるんじゃないかと思いましてこち ら, あら箱買いしちゃった感じでございます。 一この1個の箱で 20×8 入りだから160個ヤングドーナツ160個分が入ってる感じとなっておりますなんだけどちょっとねネットで買った時に何を間違ったのかこれね2個買っちゃったんですよ<笑>で一応ヤングドーナツって1個約 40g ぐらいらしいんだけど今ここにね320個あるの。 つまり 12.6 ぐらいあるんださすがにちょっと食べきれないので今回はあもちろんヤングドーナツ食べていくんですけど普通だけではなくて調理をして工夫しながら食べていこうと思いますなので最初は無限に食えるんじゃないか説みたいな動画を撮ろうと思ったんですけど今回はいろんなアレンジで美味しくいっぱい食べましょうの動画となりますということでまずはキッチンに移動したいと思います はい、ということで今キッチンに着きましたいやねこれめっちゃ重い1個でも6 3キロぐらいあるからねとりあえず開けていきましょうか<笑>中身がねこんな感じ一応ねこれが多分1箱20個入ってるみたいで こ, この箱が8箱入ってますなんで合計で160個入っている形になってますねやばいなこれほ<笑>んでね今回食べ方としてはまずまあもちろん手穂のそのまんま 焼いたらなんかクッキーみたいにサクサクになるっていう生地があったんで焼きが一つもう一つねフレンチトーストにしようかと思いまして合計でねこの3種類ヤングドーナツを楽しんでいきたいと思いますちょっと一回おろそういただきますそしたらまずはね卵液を作っていきたいと思いますんで牛乳ちゃんと卵ねこちらを混ぜていきたいと思います、うん でね、僕全然フレンチトーストとかおしゃれなもんは作ったことがないので量分かんないんですよなんで調べないでちょっと適当にね分量はしてあります<笑><笑>なんでここに適当に牛乳を注いでいきたいと思いますあっでちょっと甘さを足していきたいんでここに蜂蜜をツをゼリー ーよしじゃあ今ね来液こんな感じなんだけど合ってんのかな結構わかんないけどここにねちょっとヤングドーナツをつけていきたいと思いますほいうわーヤングドーナツーこんな感じでございます懐かしいよね多分みんな知ってると思うんだけどそしたらここにねヤングドーナツを浸していきたいと思いますうっはっほいほいこれで20個 今ちょっとね、卵液が少なかったっていうか、ヤングドーナツがあまりにも多すぎて、ちょっと浸りきらないんで、これはね、あのー、回しながら徐々につけていきたいと思います。一応ね、あの、つけすぎると、焼いた時とかに崩れちゃうらしいんで、約30分くらいつけていきたいと思います。そしたら続いては、焼きですね。焼き。これをね、普通に焼いていくだけみたいなんで、これもパパッと準備しちゃいたいと思います。ということでね、今、ヤングドーナツ並べ終わりましたんで、 一応ねこれを 1000W で3分から4分ぐらい焼くらしいのでちょっと焼いていきたいと思いますこんな感じはいああ焼けたおおすげえ今こんな感じで焼けましたちょっとねやっぱこれが普通でこっちが開けたやつ熱熱熱あとりあえずねこれ1回しっかりと冷まさないと カカリカリになららないらしいしんですよなんでこっちは冷ましながらもう一段焼いていきたいと思いますそしたら今冷ましてる間にフレンチトーストの方焼いていきたいと思いますフライパンの方にねバターを落としていきたいと思います染みたやつ そしたらちょっとこっちもねだいぶ冷めてきたんでちょっと移し替えていきますサクサク第二陣もちょっとね部分的に焦げちゃってるんですけどいい感じに揚げたんでこれも冷ましていきますってことで今、まあ、こんな感じでね出来上がりましたんであとは普通のノーマルの ヤングドーナツと一緒に食べていいいとと思いますということで今こんな感じで出来上がりました今回ねまあデフォとあと2種ねこれ別に作ったんですけどこれだけじゃなくて一応生クリームとメープルシロップとはちみつこちらもね用意したんでこれで味変しながら楽しんでいただきたいと思いますじゃそれでは早速いただきますとりあえずまずねこの普通のヤングドーナツ デフォーのヤングドーナツから。いただきます。うん。懐かしい。まあ、うまうん。もう一個。うん。あ、めっちゃ美味しい。うん。こんなしっとりしたっけ。うん。もうま。やっぱりヤングドーナツめちゃめちゃ美味しいわ。 僕の子供の頃の記憶よりかはなんかもっとさらにしっとりしてる気がするんだよね思い出補正かないやめっちゃうまいぞちょっとこれは牛乳と食べたい牛乳とうん合ううまちょっとアレンジしたやつもそろそろ食べようかなオーブンで焼いたタイプのやつ う, うんうわあ、これもめちゃめちゃ美味しいなんかねクッキーっていうよりかは洋風のかりんとうって感じうんまた牛乳に合うわなんかそれにオーブンで焼いてるからね少し油が落ちるのか軽いなんかヘルシーな感じがする続いてこの。 フレンチトースト。あっ。うまあ。しっとりしてんな。うん。フレンチトースト。すげえ美味しい。なんかね。うん、ふ、うん。わかんない。<笑> しっかりフレンチトースト浸し時間も短いから朝とかにもこれいいんじゃね、うん、これちょっとこれかけようかな生クリーム生クリーム トースをやばいめっちゃうまいふつうんうん、こ の, 普通のヤングドーナツにもクリームかけてみようこれクリームかけて挟むあうまそう クリームめっちゃありうんこれ4つ分のフレトーと生クリーム重ね<笑>うまっそしたらこれちょっとお皿に移してこのフレンチトーストにメープルシロップうわふわ ううまそうこれ仕上げに生クリームをいやーたっぷり絶対うまいやつだようーんうまもう完全にフレンチトーストうんいやこれほんとみんなにやってもらいたい ファインよりね多分浸す時間がちょっと短めだから作るのも結構楽だしあのねほんともう熟熟に柔らかいのもうめちゃめちゃうまいちょっと普通のヤングドーナツにもやってみようあうんうんうんこっちもうまフレンチトーストに比べてやっぱりあの 砂糖が落ちてないからこっちの方がちょっと甘いんだよねだその分あのメープルが少し重たいかもしれないけど量を調節すればうまいうん焼きの方はメープルだけつけてち、うん、メープルすごい合ううまっメープルの水分でほろほろってなって 口どけがちょっと変わるんだよね普通に食うよりもあこっちの方が好き一応ここだけで今日 1.6kg ぐらいかでまあこれ合わせても 2.4、まあ、量的にはちょうどいいかおやつ 2.4kg 食うってまずないよね<笑> あ, あこれこれめっちゃうまいよこれ<笑> そしたら今日ね別にチョコを買ってきたからこれ合わせて食べたいなと思ってちょっと食べよううん、うん、ちょっと焼きの方もこれあれだ焼きチョコっていうかあのベイクみたいなあんな感じの味がする。 ちょっとこれはちみつも試してみよう生クリームとあ優しいこれもうまう ん, なんかまたちょっと駄菓子より戻るような感じうんあでもこれもうまいいよ うまカリンとうじゃんこっちもね大ありあ全部おいしい<笑>見えるかなめっちゃうまそうでしょ 僕の動画あの見てくださってる方だと分かってると思うんですけど結構ね甘いもんって苦手でして量を食べるのが正直2箱使うと、まあ、1キロ超えちゃうんで絶対きついなと思ったんですけどなんかね今んとこね全然きつくない余裕で食べちゃう<笑>ラストでございます ごちそうさまでした今食べ終わりましていやーね全部美味しかったヤングドーナツ久々に食べたんですけどなんか昔の記憶に比べてもより美味しくなってる気がしたでこのアレンジの方もね今までのヤングドーナツとちょっと違ったね魅力が再発見できてねこれもまためちゃめちゃ美味しかったです 焼くだけとか、まあ、フレンチトーストも全然難しい工程がないので、だからね、ぜひ、あの、ご家庭でも簡単にできるんで、試してみてはいかがでしょうか。はい。それではご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。